で騒ぎがあればな猿が良い人間我はお前たちに協力などしない試練を乗り越えてみせろ一生懸命やってみる 全力でぶつかってくることだな。よし思いっきり戦うぞ全力でぶつかってくることだな。よし思いっきり戦うぞ 上がってこいよ全力でぶつかってくることだな。 上がってこいよ全力でぶつかってくることだなおの決着をつけるほら上がってこいよ 泥棒たくせんじゃそう分かどうもこそんなことはしんだこの俺をあタクマ いや、ガルルモンと教室、信じて…そうだとも…ガルルモン、一緒にねえさ、未来やるんだ、待てアケハルのその気持ちが…うう ガルモンなんてよっ<笑>試練を乗り越えてみせろ敵は殲滅させる 俺が受けて立つ全力でぶつかってくることだな俺が受けて立つ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 決着をつける<ペー>終了した戦いだったぞ。